の WebTV プラスは4月16日日曜日に開催される「第19回アソマルシェの特集号をお届けします農業」「食」「自然」の3つのテーマからアソをアピールしようと平成24年4月から始まった「アソマルシェ」「月に一度はお外で朝ごはん」をおキャッチフレーズに。 朝早くからの開催にもかかわらず毎回たくさんの方たちでにぎわっています阿蘇マルシェには開催当時から阿蘇の一品を取り扱う地元の店舗や野菜などの生産者が数多く参加しています3つのテーマの「食」では阿蘇の食材を使って内の巻の料理長たちが腕を振る季節ごとの朝ごはんや自然では 阿蘇の大空に浮かぶ熱気球の登場体験などがありまた「農」では水などの資源に恵まれた阿蘇の大地で育った新鮮な農産物が並びますそれではまず農産物を出品する阿蘇アグロスタイルからご紹介しましょう阿蘇市三久保にある株式会社農業生産法人阿蘇アグロスタイル 無農薬、減農薬栽培に力を入れ、米や大豆、野菜などを生産しています。昨年の4月16日を振り返って、はいはい、当時はどんな状況だったんですか。もう当時はですね、もう何が起きたかもわけわかんなくてですね。でまあ会社に来てもいると、もう建屋はもうぐちゃぐちゃで。で田んぼに行くとも、田んぼもぐちゃぐちゃで、まあこれからその。 会社がですね大丈夫ななののかなっていうのはやっぱりありましたねもう皆さんからもう電話だったりメールだったり「大丈夫」ってい う, もうなんか送ろうかとかもそんなんばっかりでですねもう本当にもうお客さんから助けられてる本当に実感しましたねそれは、まあ、ちょうど1年になるんでですねまあ、大体もう全 実、まあ、はあれなんですけど復旧してないんですけど、まあ、やれることはやってきたんでですね、まあ、それでまあできた作物をまあ買っていただけるっていうのが一番嬉しいことなんでですねアソマルシェでは今が旬を迎えた無農薬で育てたアスパラガス 300g と冷めてもおいしいと評判のお米ミルキークイーン 1kg を産休商品として販売します。 インターネットを通じて阿蘇の様々な商品を販売している。オンラインショップ阿蘇も。商品の選定やネットの運用、さらに注文に応じた集荷や発送業務も行い、安心安全な阿蘇の一品をお届けしています。また、お歳母やお中元にはその時期限定の商品をラインナップし、ホームページも充実しています。 熊本地震後、阿蘇もでは被災した登録店舗が手を取り合って復興支援セットを販売地震の影響で阿蘇への交通事情が悪化し観光客などが激減する中インターネットを通じ全国各地からたくさんの注文をいただき地元店舗への活力となりました地震が起きてでその。 まあお客さんが明日に来れないんであったら、来れないのなら、じゃあそのネットを使った販売をしようという話を始めて、で、その復興支援セットになりましたよね。すっごい反響ありましたもんね。何か応援してあげたいとか、熊本に行きたいんだけども、またそういう状況じゃないんで、何か熊本の人たちを助けたいっていう思い、全国の思いっていうのがですね、ひひひひ伝わりましたもんね、ネットを通して。 で、あの、その、復興マルシェの時に、えー、っと、予約来れましたって、遊びに来ることできましたで、それまではその、ネットの注文で、ね、させていただきましたって、ありがたい言葉をいただいてですね、うん、だから、その、なんていうのかな、ネットを通して応援して、で、まあ、 アソに来れるようになった時にも足を運んで応援してってなんか20、30の応援ですか。ああそれはやっぱり伝わりましたよねうん。もうとにかく来ていただいてそのいろいろ情報交換してまたアソに来たいって思わせるようなやっぱマルシェにしたいし、うん、そういうなんか楽しい場に来ていただきたいですね。4月16日日曜日開催の第19回アソマルシェ。 午前7時の開会では復興バルーンリリースや搾りたての牛乳朝の一杯プレゼントまた内の巻の料理長たちが作る朝ごはんは500円で提供しますグルメの他にも熱気球登場体験や豪華景品が当たるスタンプラリーにステージイベントさらに正午からはクラシックカーがマルシェ会場に大集合するチェントミリア上津エとのコラボなど 盛りだくさんの内容で今回ご紹介した店舗のほかにも阿蘇を代表する名店が赤字覚悟のさまざまな産休商品をご用意しています甚大な被害をもたらした熊本地震から1年まだまだ復興の道半ばですがそれでも前を向いて懸命に歩みを進めていますどうぞ元気な阿蘇に会いに来てください